東三好町の住民の皆様へ令和5年4月から役場からの防災行政情報やお知らせのご案内方法が変わるため新しいご案内方法についてご説明いたしますこれまでは各ご家庭に1台音声告知・放送端末機を設置させていただき役場からのご案内を放送しておりましたが令和5年4月からは 住民の皆様のスマートフォンアプリや携帯電話のメール、個別受信機へ防災行政情報を配信・放送いたします。また、配信する内容についても、今後は主に三つの内容を配信・放送いたします。一つ目、全国瞬時警報システム、J アラートによる地震速報 消防の火災速報2つ目大雨や洪水が発生した場合の防災情報避難指示3つ目生活安全情報として防犯断水等緊急のお知らせですこれまで音声告知放送端末機で放送していた三好地区の奥やみ情報催し物イベント情報等は配信放送いたしません 今後、これらの情報については広報、東みよしやホームページ、ケーブルテレビなど他の方法を使いながらお知らせいたします。本動画ではスマートフォンや携帯電話をお持ちでない方を対象に優勝対応させていただく個別受信機のご利用方法についてご説明いたします。はじめに 役場から個別受信機を借りられた方は、ご利用開始前に、梱包物に不足しているものがないかご確認ください。お渡しする箱の中には、個別受信機本体、炭酸アルカリ乾電池4本が2セット、電源用の線、取扱説明書が入っています。これらが1つでも入っっていいなかった方は役場へご連絡ください まず、個別受信機はランプや放送音を確認していただく必要があるため、ランプが確認でき、かつ音がよく聞こえる場所に設置してください。コンセントがあり、電波が届く場所であれば、どこでもご利用いただけます。 高温多湿の場所や電子レンジなど電波に影響を与えるものの近くへの設置は避けるようにしてくださいまたお引越しの際は地域設定の変更が必要ですので役場までご連絡ください設置場所が決まったら個別受信機のご利用に向けた準備を行います、1. まず個別受信機裏側の 電池蓋を開け、炭酸アルカリ乾電池4本を入れます乾電池は、停電時にも個別自信機が動くように、必ず入れましょう 2. その後、電源用の線を家庭用コンセントに差し込みます 3. 電源用の線を本体装置右横の差し込み口に差し込んで、準備は完了です 放送は操作をしなくても自動で流れますので操作は必要ありません設置場所に置き放送が流れたら放送を確認してください続いて個別受信機の6つのランプのご説明をいたします1つ目、電源ランプ電源ランプは正常にコンセントから供給されている場合、緑点灯しています 電源ランプが消灯している場合、電源用の線が本体、もしくはコンセントから抜けている可能性がありますので、接続状態をご確認ください。2つ目、電池ランプ。電池ランプは通常は消灯しています。赤点滅していたら、電池が減っているか、残量がなくなっている合図ですので、停電時も作動するように、必ず アルカリ関連値を交換してください3つ目緊急灯受信ランプ緊急灯は緊急メッセージを受信放送中に赤点滅しますまた受信ランプは通常消灯しておりご案内を受信中または放送中は赤点滅しています放送が流れていない際に 赤点灯しているときは、電波が届いておらず、放送を流すことができません。電波の届きやすい場所、窓際などに個別受信機を設置してください。また、個別受信機は NTT ドコモの携帯電波を使っています。ご自宅が県外の方は、AU 電波に対応した端末に交換させていただきますので、役場までご連絡ください。 4つ目、GPS ランプ。GPS とは、現在の位置情報を示すものです。GPS ランプは通常は消灯しています。5つ目、確認ランプ。確認ランプが赤点滅していたら、未確認のメッセージがあります。役場かららのの大事なお知らせをを配信ししてて、いますので、確認ボタンを押して 放送をご確認ください6つ目照明灯照明灯は電源がコンセント給電から関電蓄動に切り替わると自動で点灯します点灯中は電池を消耗しますので照明ボタンで点灯・消灯の操作をしてください以上で各種ランプのご説明を終わります 続いて、個別受信機の5つのボタンの操作方法をご説明します。1、確認ボタン。確認ボタンは3つの状況でご利用いただけます。1つ目は、放送中です。放送中に確認ボタンを1回押すと、放送を確認したという情報が役場に届きます。皆様が 放送を確認しているか災害時の安否確認の手段になりますので放送を確認したら必ず確認ボタンを押してくださいまた放送中確認ボタンを2回押すと次の放送へ放送をスキップすることができます2つ目は確認ランプ点灯時です先ほどのランプのご説明の通り 確認ランプが赤点滅していたら、未確認のメッセージがあります。赤点滅時に確認ボタンを押していただくことで、確認できていない放送を再生することができます。3つ目は、確認ランプ消灯時です。確認ランプが消灯しているときに確認ボタンを押すと、 確認済み放送を最大6件分再生することができます。過去の放送を再度確認したい場合はご活用ください。2. 音量ボタン音量ボタンでは放送音量を変更できます。緊急放送時は最大音量で放送され音量調整はできませんのでご注意ください。3. 照明ボタン照明ボタンを押すことで、照明灯を点灯、消灯することができます。停電時等の電灯としてもご利用いただけます。4. 停止ボタン。放送再生中に停止ボタンを押すことで、再生中のメッセージを強制的に停止できます。5. オプションボタン。 こちらのボタンは通常使用しませんので触らないでください続いてよく利用する確認ボタン停止ボタンの動きについて改めてご説明いたしますまず確認ボタンを押した時の動きについてです放送途中で確認ボタンを1回押すと放送を確認したと役場に通知され 2回押すと次の放送が流れます。次の放送にスキップしたい際は、確認ボタンを2回押してください。続いて、停止ボタンを押した時の動きについてです。放送途中で停止ボタンを押すと、放送は途中で停止します。再度確認ボタンを押すと、残ったメッセージが流れますので、 放送を停止させたい際はご利用ください以上で各種ボタンのご説明を終わります最後に役場からのお願いですボタンの説明でもご説明しましたが放送をお聞きになりましたら確認ボタンを押していただくことで放送の到達状況が役場で確認できるようになります皆様が 放送を確認しているか、災害時の安否確認の手段になりますので、放送を確認しましたら、必ず確認ボタンを押してください。また、未確認の放送があるときは、確認のランプが赤点滅します。役場からの大事なお知らせを配信していますので、確認ボタンを押して、未確認メッセージを必ず確認してください。 以上で個別受信機のご利用方法についてご説明を終了します。